今回は腹筋が苦手な方や簡単に腹筋を鍛えたい方におすすめなフログシットアップを紹介していきますたったの25秒ですお腹気になる方や姿勢が悪い方あまり腹筋に効かないよって方は一緒にやってみてくださいはい皆さんこんにちはタートルです今回ですね 簡単なのにしっかりお腹に効くフログシットアップを紹介していきます。通常腹筋というと上半身を動かしたり下半身を上下に動かしたりするんですけども実はお尻を持ち上げた状態で上半身を動かすと少しの可動域なのにしっかり腹筋に効かすことができるんです。今回はレベルに応じて初級、中級、上級と3種目紹介していきます。各25秒ずつです。動画を見ながら一緒に真似してみてください。 腹筋になかなか効きにくいよって方も腹筋運動を行っていくうちに腹筋がついてくればお腹に効かす意識というのができていきます今回はその意識をあまりしなくてもお腹に効きやすいので3種目全部やってもいいですしこれやってみようかなっていう1種目だけでもいいです頑張ってみましょうそれでは紹介しますまず腹筋に効かせるポイントとしてはお腹をへこませて腰をしっかり床につけるその状態から動くっていうことがお腹に効きやすいんですけども 腰の隙間がどうしても埋めれない骨盤を立てれないとお腹に力が入りにくいのでそこで今回は足を閉じてお尻を締めるお尻を締めるので少しお尻が上がると思いますこの状態で腰がもう床についてますそこでさらにちょっと膝を開くことによってお尻がさらに締まると思いますこの状態でお尻を上げたまま膝を少し開いたまま スマホ持ったままで上半身をクックックッと動かしていきます腰を視点に体を動かします今お尻を持ち上げているので下腹の腹筋が締まっていると思いますその状態から上半身を動かすので少しの可動域で腹筋をしっかり使うことができますこれを25秒間一緒に動いてくださいこういう感じで 力を入れる力を抜くっていうことを繰り返してください頭疲れるよって方は持っててもいいですそれでは行きますお尻を締めて膝をちょっと開いてお尻締めたまま上体を起こして動きますスタートこういう感じで力を入れる抜くお尻をしっかり上げたままです動く幅はこんぐらいでいいです無理にこうやって起きなくてもいいです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 お疲れ様でした今3種目全部やった方優秀です腹筋が弱い場合先に首が疲れてしまったり。 腰が痛くなったりすることもあるんですけども今回の初級編とかを少しずつね2日に1回とか3日に1回とかやってもらうだけで首も強くなって腰を丸めることで腰も柔らかくなるので腰が痛くなりにくくなったりしますそして腹筋を使うことでお腹を締める力がだんだん上がってくるので少ない回数や短い時間で腹筋に効かすことがだんだんとできてきますやはり腹筋が弱いと姿勢が崩れる原因にもなるのでお腹気になるよ姿勢気になるよって方は簡単で腹筋に効くメニューもやってみてください